こんにちは、ミカです。トースターで作れるおうちで簡単本格パンという本を出版しました。オーブンがなくても初めての人でも手軽に美味しいパンが作れるレシピになっています。美味しくって楽しくって幸せになれるパンを一緒に作っていきましょう。今回は本の中からコッペパンの作り方をご紹介します。計量してから焼き上がるまでおおよそ3時間ぐらいです。まず一番の計量をする 2番の生地を作るから始めていきましょう強力粉をボウルに計量しますイースト、お砂糖、塩はそれぞれ小さな容器で計量しその都度ボウルに入れていきましょうお水と卵を加えてカードでよく混ぜていきます粉気がなくなるまでしっかり混ぜてください粉気がなくなったらテーブルに生地を出していきますテーブルに生地をこすりつけるようにして さらに材料をしっかり混ぜていきます生地を両手で転がしてこねていきますしっかりした弾力が出るまで続けていきましょうバターを細かくカットして生地に加えていきますバターが全部混ざればこね上がりです テーブルに打ち粉をして生地を丸めていきますボウルに入れ、乾燥しないようにラップをします一時発酵していきます室温で40分から60分置いておきます生地が 1.8 倍から2倍ぐらいになるまで発酵させましょう60分経ちましたのでフィンガーテスト、ガス抜き分割をしていきますお粉をつけた人差し指を生地の横から刺してみます 穴の大きさが変わらなければ発酵完了です打ち凍したテーブルに生地を出して手のひらで数回押してあげます四分割にしていきますカードで生地をグッと押して手前に引きますもしくは下までグッと押して向こう側に押します計量する場合は1個7 3ムです生地を丸めていきます 先端からくるりと巻き2センチ手前で両サイドから生地を中心に持ってきます合わせ目をしっかりつまみますつまんだところを下にしてテーブルに置きましょうこのつまんだ部分を閉じ目といいますラップをふんわりかけて10分休ませます成形をしていきます打コーチしたテーブルに閉じ目を上にして生地を置きます綿棒で カードより一回り大きいくらいに伸ばしていきます手前からくるくる巻いていきます巻き終わりをしっかり閉じましょう両サイドも軽くつまみます同じように残りも作業していきましょう 最初の1本を手に取って両手を使って伸ばしていきます1 6センチぐらいになるまで伸ばしましょう伸ばしましたらアルミホイルを敷いた天板に間隔を少し開けて並べていきます乾燥しないように上にふんわりラップをかけて室温で40分から60分発酵させていきます 生地の横の部分を指先でそっと押してみます指の跡が残れば発酵完了です卵を塗っていきます塗りブラが出やすいですので全体的に丁寧に塗っていきましょう200度で5分温めたポスターで焼いていきます180度で15分途中焼き色を見て天板を全部塗り替えたり温度を変えたり調整をしてみてください 焼き上がりました天板を出していきますこんがりいい色に焼けてますね焼き色が薄い時には焼き時間を少し伸ばしてみましょうケーキクーラーに移して冷ましていきますいかがでしたか型がなくったってまっすぐなお店のようなコッペパンが焼けちゃいますどんな具を挟んでいこうかなって考えるだけで楽しくなってきてしまいますね ぜひ皆さんも作ってみてくださいではまた